<笑>な<んか><笑>はい、はい、こんにちは、うん、こんにちははい、はいえー、あの木どうなったシリーズ家庭 シ, <笑>シリーズ作りましたけど今年の1月ごろですかね、はいえー、盆栽休産の方で、えー、っと本当に500円の木を30倍計画ですねということで言っちゃったんですけど<笑> 30… 3, 年で3年で30倍にするっていうそうですね 計 画, えー、計画ですよね、はい、えー、ということなんで一年目でねじっといて、うん、でねじると同時に曲付けをして、はい、本来の水水の流れに沿ってぐるぐるぐるぐるぐるたりと水水がこう寝転していけばいいねという作り方ですよねちょっとマジックも消えちゃったんですけど、うん、幹はねじれてるはずだということなんでス、えーッとスーッとこう上に持ち上げながら まあ、シャリリをを作っってていいいいくとととととうことをちょっとやってみたいと思まますあねじってシャリを入れてリ最後針金かけて植え替えて。 そうですね、そうすると1万 5,000 円になってですね<笑>どうかですね3年 で, 3年です3年でですねちょっと枝がどんだけ充実するかですね、うん、とりあえずミキーはうーんと今だから 9, 9ヶ月でちょっともう食い込んでるんでそ、はい、こ, こそこ曲はついてると思いますまあ1年ってねあっという間なんで3年計画って言いましたけどあと葉っぱの整理を少しね、えー、とちょっとして ついつい小枝もね、あの針金、ね、かけたくなっちゃうんですけど、うん、結構ね食い込んだところが、食い込んだところが、皮がむけて、ここが食い込んで、うん、皮がむけちゃってますね。ねえー、ここもそうですね。こんな皮むけちゃいましたね。さっき調べてって、えー、10倍だと思ってたら30倍でびっくりしましたね。<笑>そこまで 言, <笑>言っちゃったっていう。言ってた<笑>自分で編集したはずなのに。<笑>そうね、30倍言っちゃったんだみたいな。1倍。 いけそうですよね。十倍がいけるでしょうね。うん、心拍人気ですからね。本当 ね, ね、本当はね、来年の一月ぐらいまで一年待ってもいいんですけど。うん、まあ、皮むくことを考えたら、今まだ向きやすいかなっていうところで、うん、ちょっと早めに動き出したということですね。やっぱ最初のシャリ入れは。多少早い方がいいんですかね、うん。当然だと。あそうですね そうですねまあ入れづらいだからこれは今回その強制的に車両を入れるんじゃなくて水水引っ張って剥いていくというやり方なんでまあ今のが剥きやすいって気はしま す, すよね、うん、暖かい方がね綺麗に ね, ねじれて剥けるかどうかっていうところですよね。 いでもあの木でもだいぶほとんど売れたんじゃないですかね。ここ売 シンパクもね、だんだんそういう細い木、文人の木っていうのはね、人気出てきたってことなんですか ね, そ, すねそこに貢献してるといいんですよね、我々がねそうですね、文人の認知度と あと赤松に関しては結構貢献してま す, <笑>そす、ね<笑>はい。そうですよね。よ今年は赤松売れたのは絶対見てる人が買ってるんじゃないかと思っちゃいますよね。でね去年全然売れてなかったんだから。えー、そうそう。でねえ釣業の方、九さん行くと当時園さんは赤松好きですよねって ね, ね言われたっていうぐらいだからそんなみんな好きなわけじゃないんですけどね。うん、好きな人多いですよ。ね<笑>まあまあそうかもしれないですね。うん まあ一つはなんかクロより安いからっていうのがあるかもしれないですけどね。分身にはね赤松のが向いてます、ね。あ、そうそうそうそう。あ、そうそうその通りですね。それですよねそうですね。今日ね黒松の分身作っちゃったけど太るんでね。うん、はいえっ、ー、とそしたら腐ったラフィアをねラア取っていきますね。伸していけば取れると思うんで。こう面倒くさい地味な作業ですねこれ、えーそうそう。はい。ブラシでシャッシャは。ああそれでもいいですね。そうしましょうか。うん 使い込まれたのか<笑>使い込まれ た, 使い込まれた話ですもうマジックも消えちゃってるし、うん、どうねじれてるかが全然なんかでもかない一週半ぐらいだった気が、ね、そうしてましたしてましたそうなんですよね本当その通り。まり、あ、表の、うん、マジックは一週半したけど、うん、ちゃんと幹もねじれてんだろうねっていうのはやってみてです ね, チャリ入れたらね全然まっすぐ行っちゃってる何<笑><笑>だったんだって話ですよ だんだん減らしていくだんだねん。大体、えー、ラフィア巻いてまだ少し、えー、のところどころ残ってるんですけど結構まだこの時期皮がむける状況なんでちょっと針金 が, が食い込んだところなんかは先ほどもね言ったようにこういうところなんかは皮がもう む, けむけながら食い込んでる普通へこんでてもね、えー、とむけないんですけどもう簡単にむけちゃうような状況とこっちの方も。 ちょっと何箇所か、ちょっと白いのが出たところが形成層が出たところがありました。ね、はい。でんと、一旦ちょっとあのー、簡単に剪定をしていきますね。はい。でまずやっぱりこれいらないかなって確か言ってたと思うんですけど、うん、あんまり低いんでこれ取りますね。そ, ねそれとあのこういう下の方のですねひもっぱというか枝にならないやつですね。こ う, こういうやつこ う, こういうやつですね、うん。はい。こういうのは取っておいても枝にならないのでこういうやつですね。 はい、成長点のないやつ。うん、そうですね。成長点のないやつですね。と前なんか、はい、動画で見させていただいて。あありがとう、ありがとうございます。え、盆栽球というところで出るん<笑>です。よろしくお願いします。はい、非常にあの教育的で、ああ、ありがとうございます。わかりやすい動画だなと思います。なんか四万数千人の視聴者数で、え、なんか日本で五位番組ぐらいみたいですよそうそうそうそう。ある雑誌によると。<笑>いつの間にか載っててびっくりも。載っててびっくりですね。<笑>そう、そこに。 小さく昼間点のでお互いお互いい金金本はははははデデビューです金本デビューです、ね、デビューーでででですすすねね、うんはい、あと、ここううううう間ののの綺麗にまはいで、はいはい、確かか前の動画剪定月月以降にあそうです、ね、だから本当はこういうやつは11月の方がの先端の部分先あそうですね、先端の元気のいいところですね。うんはい今は 細 か, な細かなところですね。か取ってやるそうですすけとまでということですね、うんはい、でどこから入れるかっていうのがあって。うん でどっかこう1か所ジンとかねあるとそこをきっかけなんですけど、はい、とりあえずんと今一番重要なこの辺の枝この辺が水水がずっとつながってるだろう と, ということで言うとそれの反対側ですよね反対側スタートしていってであとはもう成り行きでという感じになると思うんでちょっと1か所ん端っここういってるんでねこう真ん中よりもちょっとこっちの方がいいかなもしこうカーブしてったらねもしかしたらこの辺こ う, こうなってるかもしれないんでとりあえずこれの。 こ, こら辺ですね、はい。真下っていうよりもちょっとこちら側に こ, こっちねじってるんでここら辺ぐらいからスタートしてちょっと行ってみたいと思います難しいですよねでも、うん、シャリーも正直あの幹の外側にあった方がいいような気がするしあう。でも、も枝絶対外側です、ね、そうですね内側最終的に水水1本って考えるとやっぱりこのこのラインが1本残ればというところなんですよね、うん、どっか上の方がぶつかったところはもう枯れていくしかないんですけど、はい これはでも増すかもしれないですね。ちょっと儲かり始めたかな。あ、下げただけだか。うん、もう早速儲り始めてるかな。うん。うん、ありがとうございや 大, 丈<笑>大丈夫です。大丈夫です。ちょっと内側入ってきました。うん、ちょっと内側入ってきましたね。 ちょっと広げてみましょょうかでもちょっとこうあの広げましたあの細いとすぐこの時期皮も剥きづらくなってきてるんで。 すぐなくなっちゃうんで、ちょっと広くしてでこうって持ってきたいと思いますペロンとですねっちも少し広げてこれなら、かっさき先生に怒られないですねる<笑>、はい、るそうです木におさわるなるほど、いいですね木におさるね、うん、ここ下まで行ったら この辺でやめておきますね下から腐ってっちゃうんで、えー、ここまではいかないあそうですねこれが下まで行くとこのシャリが腐っちゃうんでシャリは途中からですかね木に襲われる、うん、そうですね1、うん、周ぐらいねじれてますもうそうですね一周近くあこれで一周だち ょ, うどです、ね、ちょうどねこれでここからスタートしてぐるーっと行って一周行ってますねここから上行くときはどっかにぶつかる可能性があるんでそこはちょっと注意しながら からですね緊張の一瞬は、はい成り行きね、もうそうですね、えー、だからあとはぶつかりそうになったら少し避けるようにやるしかないですよね、えー、あのいらない枝ならねぶつかってもいいんですけど最終的に30倍の値段でどっかで売るんですか<笑>どうでしょうねどうでしょうね<笑> も, もったいなくなっちゃったりしてね。フェスとかで売ると。えー、ヒえ。日さん、この動画込みの価値になっちゃうゃです。ああ、そうそうそう、そうですね。どっかに値だ、値札つけて、えー。こっそり。こっそり。はいはい。買うか、買うか。買うかですね。ああ、そうそうそう。ね。そうですよね。本当にその値段で売れるのか。かポンと置いといて。置いといて、本当にその値段で売れるのかって。うんえー、ね。三日目とかに売れたら困りますね。三<笑>日間張り付いてこない。<笑>張り付いてる。ここは、なんとか避けられそうですね。 の デ, ベデベソンのところに来たわけですね、はい、ポチンとぶつかってただただこういうとこに行くのは全然問題ないわけですよね、うん、で今この3つのところに行かないようにコアだが一1つはこっちに行っちゃうとここが枯れちゃうんでこの脇にそれてってくれればまあバンバンいと な, でなおかつここら辺の外側にですよねここら辺の外側に行ってくれるとサリとしては面白いですね、うん、あこういうとこにねああこれ行くといいですねあこの陣にうんそれかもしくはこの横にここら辺に。 背, 背中のところに外側のところに心拍はね背中のところにこう 水, 水吸い残すたやつもあるんですけど、まあ、あのできたらこう風当たって枯れたよっていう意味では外側が枯れていった方が、うん、こういうやり方もまあ当たり前なんですけどね、うん、普通一般的かどうか分かんないですけどこう角度変える時、はいはい、こっちから行っちゃうかここね当たんないようにルールに反する<笑><笑> ヤリはもう川崎先生のしか向、うん、そうですね。見てないからはいとりあえずここから行っておます来ましたね来ましたね、うん、ちょうどそこだったんです、うん、ちょうどそこだったんです結構快感なんですよこれね革をずっと向くの快感快感<笑>表現が変化。じゃあこれは今度ここから上に持ってきますね最終的にどこまで伸ばすんですか うんちょっとここカーけてるんで、向けたところまで行きたいなと思いますね。うんちょうどここぶつかりますね。理想ですね。山椒がいける。行けるかもしれないですね。ブラシしたらでも、ね、値段もね。そうでなんで言うのはよくないのかもしれないし。ねそういう声もありますよね。その方が見るでしょうって。まあそうですよね。<笑>ねイメージもわくわくし。 なんか 夢, を夢もあるじゃないですか、うん、そうそうそう盆栽が好きなら盆栽副企業とか仕事にしたいって、うん、みんな思うべきだと思うはずだと思うんです、うんうん、何かに手を入れて30倍になるっていうのはなかなかねないですもんね買ってきて3倍で売るとかねそういうのはありますけどす、ね、作って30倍なんていうのは、うんまあ、趣味ですからね趣味ですからね、うん、こいこきますねまあ多分 こ, これが今度ここにつながると思うんで、うん、この陣ですかうんここですね ていうかもうここに行くしかないんだよな。半強性的に。カンちゃん風に。カンちゃん風こ今風でしょ？ね、うん。私私だったらやらないけどカンちゃんやりそうじゃないなんか、うん。モダンじゃん。ねモダンだよね。うん、ピンクって発想ないから普通ね。ということです。おい。お墨付きお墨付きカンちゃん。パンタムスタイル。根、ね、沼ガ馬の先端にもなるし。<笑>モダンっていいねモダン。 確かに、モダン盆栽モダンな木モダンの盆栽は何かね、略して現代盆栽って誰か言ってる現代作家現代あ れ, ああれアミコン、叩かれたアミコン叩かれたアミコン長い、これは盆栽じゃないみたいなアミ コ, コンまだ元気よ、でもアメコン草がちょっと成長しすぎてるそれから、キュウさんなんか 炎上したことありますかねってこと、ねまね、<笑><笑>とりあえず一周2周弱ここから来て、うん、こうぐるーっと回ってとかこの辺出てますよね。 でぐるーっとこういってここであそこにも出 て, ます、ねうん、こでてるんで、まあ、もう2周近くってことですね、うん、ちょっとここでやめときましょうか こ, この先がちょっとどうなるかわかんないんで、ええ、あのこの枝はぶつかる可能性あるんでちょっととりあえずやめたかけたくなっちゃいますねステップ2としてはもうこれシャリを1本通すだけって感じですかそうですねそうですねシャリをとりあえず1 本, 1本通してこの細さならそんなに彫刻って話もないですもん ね,、ええあそうですね 多分これでまた少しあの巻いてきちゃうと思うんで、はい、第二弾でやっぱりこれの 1.5 倍ぐらいは 広, 広, げた 広, げ広げたいということですね、えー、でとりあえず今当たってるこの枝はないんで、枝は全部、うん、そのまま成長していきますよっていうことですね、うん、切りたいですねこれね文人って考えると葉っぱ多いじゃないですかきっとあ、そうそうそうまだ多いですねだからここまたここから作り直すってす、ねうん、作り直しますね、ここもね今三つあるんですけど この辺も三つも多い、三つ四つあるのか。うん、ね、四つあるけどちょっと多いですよね。どうしますか。かなと。とりあえずこれで終わりに し, しますかね。そしたらもう<笑>これで終わり。<笑>え？はい。とりあえず第二弾は。第二弾はこの感じにしたかったんでやっていきましょう。第三弾は。第三弾は。いろいろどんな作業。ううん、もう一回だからこの風景もう一回広げてもいいですよね。 とりあえず、うん、今当っていのは水水がまだギリギリ剥ける時なんで、うん、本当にねじれて剥けるのっていうのを確認できたっていうことなので、とシャリを広げるのはこの冬、うん、だからまた二三ヶ月後でもいいんじゃないですかね。でも針金かけても冬ですよ、ね。あそうですね、そうですね。その時一緒にやっちゃう、うん、うん、まあ針金かけて、で、まあ十一月にだから切って、うん、広げて、で、少しこ う, いうのを畳み込んだり、でまたせ、うん、多分剪定も出てくると思うんで、十一月から十二月に。 でその後に植え替えか。そうですね。来年。うんえー、それで一年2、二か月、二三か月か。そうですね。だから来年の一月でようやく一年ですからね。一、ねうん、年、行きますよ。行きますね。一<笑>年でそこまで作れた。あ、うん、とはこういう玉ができてくれば。そうですよね、うん。もう一年半で。そう棚作ってそ、ね。そうですね。いわゆるあの基本の幹のところは、これでできてきたってことですね。うんうん なかなか、味がありますよね、この辺のね、はいはい、やっぱりだからかね、うん。ねじりながら形を作っといたというのが、うん、ひかったと思うんですね。これなんか面白いかな、この辺ね、うん。ということで、まあ第二弾はこんな感じ。こんな感じですね、じゃあまた十一月か十月においしし、うん、お会いしましょう。お会いしましょう。それまで出ないのかって。<笑>はい、<笑>はい、<笑>じゃあ、ありがとうございました。